正式にははしごだかが、レギュラー出演する14日放送の富士テレビ系坂上、動物王国3時間施節、P19 時にて、坂上、忍が動物たちと歩んできた反省を紹介する再現ドラマに登場をするする。菱形白石舞がゲスト出演。 芸能界きっての動物好きである坂上と愉快な王国ファミリーの仲間たちが動物について学び、動物から生きることの素晴らしさを知る、坂上動物王国。ゲストには月9ドラマ、風間王やけおや、京城ゼロ、毎週月曜夜9時から、に出演中の白石舞が登場。 今回は、坂上が資材を投げ打ち、建設した第二の坂上家の開業1周年記念として、これまで坂上が動物と歩んだ壮絶な反省を明かす、知られざる人生完全再現スペシャルをお届けする。坂上がなぜ、ここまで動物たちと共に生きることになったのか、これまで歩んできた50年の人生をドラマで徹底再現し、その反省を紹介する。 役者として人気ドラマにも出演している、坂上動物王国、ファミリーたちが豪華か目を出演。どこで誰が何の役で登場するかも見物だ。現在、自宅で15匹の犬、10匹の猫と一緒に生活する坂上。そして、犬の保護活動を始めたいという強い思いから、 自宅で暮らす25匹の動物の他に行き場のない犬や猫たちを迎え入れ、新たな飼い主の元へ送り出す準備をする第2の坂上家を建設した。岸形高橋山、坂上忍の再現ドラマに登場。第2の坂上家では、全国各地から保護した犬13匹と猫22匹が暮らし、新たな家族を見つけてきた。 さらに、半年前には、救い出せる動物を増やすため、第3の坂上家を建設した上、第4の坂上家の土地探しまで行い、たった1年で保護ハウスを次々と拡大。現在は、動物たちの最後を見とる老犬ホームを建設するべく奔走している。これまでに坂上が継ぎ込んだ資材は、なんと3億2000万円にも及ぶといい。 これには、スタジオで、この金額を改めて再確認した坂上自身も驚きの表情を隠せない。犬や猫の保護に尽くす坂上だが、その決心の裏には、これまでの人生で繰り返してきた動物に対するある裏切りがあったからだという、一番ダメな飼い主の、典型覚悟なんてなかった、と自身の過去を振り返る、坂上。 今ではこれほどまでに動物たちへ愛情を注ぐ坂上が過去の自分への後悔と償い、家族との確執、巨額の借金など、その壮絶な人生について初めて口にする。坂上が動物たちと歩んできた反省を紹介する再現ドラマには王国ファミリーの仲間たちが出演。片平なぎさ、サンドイッチマン、クッキー、野生爆弾、高橋。 ほったまがそれぞれ個性豊かな役で様々なシーンに登場。一癖も二癖もある演技を披露し、これには坂上も思わず笑顔の表情を浮かべた。モデルプリス編集部、岸形坂上忍コメント。再現ドラマを実際に見た感想をお聞かせください。ありがたいの一言です。こんな豪華なメンバーで再現ドラマなんてなかなかできないですから。 僕だけ内容も配役も知らなかったので、キャスティングが凄 す, すぎて内容があまり入ってきませんでした。章。まずはリアルタイムで見ていただいて、もう一度見逃し配信で見ていただけたら、章。岸形片平なぎさコメント。再現ドラマに出演した感想をお聞かせください。私は初めておばあちゃんの役をやりました。 今回のためにウィッグを用意してもらったのですが、意外とハマっちゃって。撮影が終わった後に、実はそのウィッグを買い取っちゃいました。章。潜在写真の一枚にしたいくらい気に入りましたね。章。この再現ドラマでおばあちゃん役が解禁になりました。菱形立美をサンドウィッチマン、コメント。再現ドラマに出演した感想をお聞かせください。 坂上さんは本当に壮絶な幼少期を過ごされてきて、あとは途中までこの人は動物を飼っちゃいけない人だなと思って見ていました。でも、それがあっての今なので、その背景をじっくり知れて、そこに自分も参加できてよかったなと思います。岸形富沢武サンドウィッチマン、コメント。再現ドラマに出演した感想をお聞かせください。 撮影現場に着いたら、借金取りの張り紙が家にたくさん貼られている現場だったので、こんなことを経験してきているんだなと衝撃を受けました。その衝撃で思わず、衣装に着替えるときに面白いサングラスを手に取ってかけちゃいましたね、小。菱形クッキー。野生爆弾、コメント。再現ドラマに出演した感想をお聞かせください。 台本をもらったときに、どう役作りをしたらいいのか難しいなと思いましたね。なんとなく坂上さんの子役時代からのいろんなものを取り寄せてみて、こういう人生を歩んできたんだなという思いを背負ってから芝居をやらせてもらいました。まあ、坂上さんの役じゃないんですけど、う。とりあえず楽しくやろうと思ってやったら、こうなりました、章。岸形高橋山コメント。 再現ドラマに出演した感想をお聞かせください。坂上さんの人生を振り返るドラマに参加できて嬉しかったです。あまり全情報をもらわずに、このシーンに出てくださいと言われて出演したので、撮影している時はポップな内容の再現ドラマなのかなと思っていたのですが、坂上さんの壮絶な人生に驚きました。 王国ファミリーだからこそ経験できたことだと思うので、いい経験ができたなと思いました。岸た掘った真由コメント。再現ドラマに出演した感想をお聞かせください。これだけ長く坂上さんと一緒に番組をやらせていただいていながら、過去については知らなかったので、今回再現ドラマに参加できたことは嬉しかったです。 私は役作りで当時はやっていた髪型を調べてやらせていただきました。ぜひ皆さんにこのドラマを見てほしいです。ノットスポンソード記事、モデルプリス。